連合艦隊編成によるしつ、秋津丸。カグオもダイハツも準備万端であります。<音声>さて、進化したこの秋津丸、本領を発揮するであります。 進化したこの飽きつまる本領を発揮するでありますさあ始めましょう打ち方始めソロモン界のよう 反則、ね、をお守りしまするかあぶくもお期待に応えますそうだ渋ヤン会のようにはいかないぜそうかそれ全国でやるしかないわ、ね、始めその間もらった 私ヤマト型その改良二番艦だからな当然かしかし霊盤艦これが従来相関の実<笑>さて進化したこの秋津丸本領発揮するであります さ皆ん私の指示に従ってください つか っ, たってくん、うひ、ん、いい開け 私は大和型その改良二番艦だからな当然 か, しかし私が一番です令和受け取ろう何言ってるの当たり前じゃないいいのよもっと褒めても。 潜水艦など自分がいれば近づけさせないのであります。 艦隊戦か腕が鳴るわね。 ダイブサメはあんたにないんだ艦隊をお守りしますこの秋月が健在な限りやらせはしませんかかってらっしゃいそうかそれならやるしかないわね大和が一番ですか しし晴れがましいですね次の回戦もお任せください、ね、これが従来相関の実力ってやつよあーよかったー活躍できて。 進化したこの飽きつまる本領を発揮するであります潜水艦など自分がいれば近づけさせないのでありますします弾幕です 乾杯が役に立ってくれたようであります自分も嬉しいのでありますこんな私でもやればできるですけ<音声>さて進化したこの秋つまる 本領を発揮するでありますみなさん私の指示に従ってくださいうんしってくださいでもししみませんからみなさん私の指示に従ってくださいって 雪風は沈みませんこの秋月が健在な限りやらせはしませんいたたたいしていい だどうやって来たどうやってまさか潜水艦など自分がいれば近づけさせないのであります やられたカジは、カジは大丈夫なら、まだやれるわねこれからよ対空見張りの現象、よろしくね皆さん、私の指示に従ってくださいああああ 炭窄法って何気にわびさびよねまあなんて言うのこんなこともあるよね皆さん早く修理したがってくださいうんしたがってください全訪問開いそうかそれみならやるしかないわね直撃だとこの程度では我輩は静まるこの時のために カタパルトは整備したのじゃ発艦始め改装された昇格型この程度で沈みはしませんさあカゴのみんな無事出番でありますよかったこれでは証拠まだまだ戦います帝徳殿にも顔向けできないさあやるわや第601航空剤発汗始める進、はい、本領を発揮するであります、ね、燃料が 引火に気をつけないとさあ、行くぞ打ち方打ち方は始 め, はめ選手その投げ始めそうか。生まれた理由を、成し遂げたのだな。そうなのね。気持ち、わかる。 おめでとうございます作戦成功ですヤマトが一番ですか少し晴れがましいですね次の回線もお任せくださいねねっ提督くん本当にありがとう。駆逐艦大塩です小さな体に大きな魚雷お任せください 次の作戦海域 の, 行の観測による